ちゃんくんは嬉しいとかじって壊しますちゃんくんぽんちゃんおはようございます、はい、おはようございます もう9時になってますが結構昨日早起きしすぎて寝坊気味ですと言ってもまあ普通通りに目が覚めたんだけど起き上がるのがなかなか辛くてさあおはようって言ったらジャン君活動を始めましたパンちゃんも早うじゃあそろそろ起きようかなお父ちゃんも 起きて活動を始めます。今日は。曇り。 ポンちゃんもプラスしてあげないとこっちよ。 <笑>もう逃げたパンちゃんやでパンちゃんパンちゃんいいなはあ、いいけるよパンちゃんそんなに好きじゃないんだねかってはるのじゃん ゃんくんは嬉しいとかじって壊します楽しそうだねキャン君このつめとぎが大好きだという意味がここにあるんですそしてトイレですもう明日ぐらいから暖かいらしいからね今日も暖かかったかくて頑張ろう暖かくなるまでんん頑張ろう